はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、サムネにもあるように、なんと、竹焼翔さんとのコラボ動画でございます。いいよ竹焼さんの動画をご覧になっている皆様であれば、 なんとなくね、企画は察してるかと思うんですけれども、竹明さんはよく大食い YouTuber と一日ね、同じ食生活をしてみたという、めちゃくちゃ過酷な<笑>企画があるんですよ。えー、今までですと、もう本当にね、いろんな大食い YouTuber さんが一日ね、すげえ量を食ってて、よくね、大食い企画はやっておりますが、基本的にはね、普通の方なので、めちゃくちゃ大変なね、大食い YouTuber と合わせるという、 企画をやってるみたいです。ただまあ僕はね、えー、基本的に撮影がなければ食べれないので、そんなに辛い、えー、一日ではないとは思うんですけれども、えー、一日ではないとは思うんですけれども、まあ、僕のね、視聴者様でも普段撮影以外でどれだけ食べてるのとか結構ご意見いただいてるので、本当に今回はね、普段生活しているリアルな一日の食生活が見れるかなと思います。で、これから、まあこのね、見た目の通り、 ジムに行こうかなと思っておりますのでちょっとねお腹に入れていきたいなってことでこのサラチキンと、まあ、さらに追加でねお水飲んでいこうと思いますサラダチキンと水完食していただきましたーということでただいまですねジム終わりましたジム中に飲んだのはこちらの水2本のみでございますえこの後はかえってプロテイン 飲むぐらいか。飲み物はちょこちょこ取ると思うんだけど、詳しくはね、ぜひ竹焼さんの動画で見てみてください。ということで、ただいまですね、ジム帰宅後、休憩させていただきまして、そろそろ自宅を出てね、お店の方に向かおうかなと思っております。2時間超えのお店を行く際には、だいたい僕道中で 1.5 リッターから2リッターぐらいの水分取るんですよ。なので、今日ももちろんですね、こんな感じのラインナップを購入して、お店に向かおうと思っております。それではね、早速、お店の方に いいいたいと思いますはいということでただいまですね未来目エゾさん到着しております本日はですねおなじみのこのエゾさんで竹やきさんとご飯食べていこうと思うんですが一日ね大食いとおんなじ生活ということで気にせず食べたいものをじゃんじゃん頼んでいこうと思いますもうすぐね、えー、竹やきさんも到着すると連絡いただいておりますので、えー、もう少々ね待ちたいと思います はい、ということで、今ですね、たけさん到着いたしました。よろしくお願いします。はい、たけですよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もじゃあ大阪から。 こっちは直行した感じですかそうですね合計五時間ぐらいかかったかそうですよね移動中に何本水飲んだかなっていう<笑>自分でも引くぐらい人に勧めちゃいけないぐらい水分取ってもらったと思うんですけどはい増えますこの後なんかそこが気になってたんですよ、はい、これだけ大飲みした人って食べれるのかな多分合計四、五リッターぐらい飲まれてますよね行き行ったんじゃないですか<笑>いややばいですよね、はい、なのでちょっと今回あのやばいと思ったんで兄弟の方に手伝ってもらって、はい はしたんですけど、くらいつけるとこまではギリギリまで行って。れそれでもちょっと大丈夫なように、あの持ち帰りできる、手形できるお店を選びましたんで。ありがとうございます。あの無理せず、美味しく食べれる範疇で。ありがとうございます。はい、食べてもらえたおすすめをばッと頼んじゃってもいいですか。かああ、もうもちろん、ありがとうございます。いや、すみません。おい、すぐ頼むわ。はい。今日聞こえましたの。ひとまずであ。ひとまずで。はい。オッケー、オッケー。わかりました。<笑>はい。 あ、なるほどね一人そんな話だっけはい、ありますチャーハンですどこの国の一人前で<笑>波盛りですねえこれで出来たて食べちゃいますかはい、はいいきましょう<笑>いただきますじゃあい シャアから行きますじゃア行きますありがとうございますラスカルさんのファンからしたらもうちょっとバグってんじゃないですかあ、そう、あのシ麻痺し て, やしてるん、ね、でみんなシも絶対少ないと思 う, うそうそうそう体、めちゃくちゃ多いからな<笑>あの、追加来ましたね<笑>ちょちょちょ餃子ですシサミダ式なんやシ<笑>食べます、ね、じゃはいシはい、はい行きましょういただきますいただきまーすシ<笑>あっぱい、こいシあー、うま、ん、シうん、うん、まあ、いいな、こういうなんか 下町の中そう、中華料理屋、懐かしい感じですよね。一番好き。うわ、うま。この味に。三時間かけても、たいっていう。部分なんですよね。三<笑><笑>時間ってすごいな。<笑><笑>いや、ビッグフンが。オムライスなんですよ。実はそうなんですよね。 同級生同級生ゴリゴリ同級生ですよね同級生っていうレベルじゃなくて誕生日本当二2週間違いぐらいですよねぐらいで<笑>年上と思ってました<笑><笑>絶対僕見えないですもん30ありがとうございますボスが来たボス来ましたねこれで2人でですかえっとこれで1人ですねおこしいですねえっえっありがとうございます それで完璧に料理出揃いました、ね、一旦、はいったんじゃないわいったんとかじゃないわいったん出揃いましたね<笑>デカ盛りと違っていつも量分かってるじゃないですかデカ盛りは<笑>こっち分かんなかったんでいろいろ頼みましたけ ど, なるほどやっぱこの光景見るとめちゃくちゃ多いですねめちゃくちゃ多いなあごちそうさまーはい、えー、せっかく竹焼きさんとラッキーに来てくれたから、はい、俺れから愛情しみるのです<笑>ぜひ召し上がってみてくださいあーああ<笑> これはありがとうございます本当に何杯何杯はいしたらうまく笑えないんですけど<笑><笑>ありがとうございますいここ品数もありすぎるんで一緒にというよりかはまあ食べたい順でに楽しんでいただきたいので、はい、そうですねはいちょっと好きなに食べていただいて残っちゃったらもう持ち帰りでそうですね、持ち帰りできますんでわかりまし た, ましたはい食べましょう か, ううかはいはい私たちでよいただきます絶賛されとあもうでんから揚げをあ本当<笑>か。<笑> うよ<笑>かったー<笑>この下味結構独特ですよね初めて食いますラーメンとかもちろん出してるので、はい、そういうタレを使いつつ衣自体をすごくこだわってるみたいで香りがいいんですよねめちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまいっすよねえっ、ー、すごっ感動した食っ て, てるんですか 多分食い切ることは全然できると思うんですけどこのお店だと6キロとか8キロとか、はい、とんでもないでこぼれが出てくるんですよそれに比べたらまあまだ軽いのかなっていうところで、えー、<笑>油断したらなんか水が<笑>上がってくる上がってくるっすねただ味がまじうまい唐揚げまじうまかった最近はたい持ち帰りさせてもらうんですよね唐揚げとかをえああだからもうホントにたぶん出来たて食ったのが1年 ブリギーショーだと思うんですけど自然に食うとこんなうまかったのか頑張どれぐらい食ったらすごいとかってあります油もんとか揚げ物が多いので、はい、昼間あんだけ飲み物飲んでますし、はい、1キロも食ったらすごいと思いますけどねよーしがんばろうがん<笑>ろう、うん、これ何つあるんでしたっけこれ 2, 2キロかでも唐揚げとこのキャベツ込みで2キロぐらいであると思うんですけど、うん、唐揚げに関しては下味も濃くないので思いのかペロッといけたりしますねあっさりしてますしてます 俺1キぐらい食ってんねんでもう絶対無理いと思ってたよ、うん、水でヤバかったから意外と水でお腹いっぱいでもしょっぱいもん、うん、まあ干してたから、うんうん、しょっぱいもんめちゃくちゃ干してると思います体がそうなんですよ異様<笑>にうまい<笑><笑>この人の動画楽しいなと思った見てた方が自分が好きだと思うお店に来てもらって自分の好きな料理食ってもらって「うん、まい」って言ってもらえるめちゃくちゃ幸せっすねいこういったこと も, もうホういう人<笑>ラスカさんみたいなこう大船プロの方がお酢 飲食店って間違いないから誰に聞くより一番信憑性ありますからねみんな人よりもうまいところは知ってますねあやっぱそうですよね、うん、チャーハンは食べ終わって唐揚げも残り最後一個ですねうんちなみになんですけど、はい、僕今日これ食うじゃないですかはい明日テレビの撮影があって5キロちょいぐらいのチャレンジメニュー食べます<笑><笑> 体の構造が違う<笑>全く2キロぐらいの頑張る大食いが、はい、2日連チャンで入ったらいけますか次の日はだいたいもうゆるいやつです<笑>、はい、あんまそういうの関係ないんですかリセットされるものなのか基本的には僕も入れないようにはするんですけどあどうしても避けられない時もあるので頑張りますって感じですね頑張りますできるのがすごいな<笑>はあ助かね うん、もうさすがにの量と<笑>でもチャーハン全部食べ切りますうわすごいチャーハンと唐揚げ8個やから 1.5 以上とかじゃないですか普段の大食い企画ぐらい食ってるんじゃないですかぐらいはやってるかもしれないですね今<笑>僕が言うことじゃないですけど、はい、過去市つらいですね過去市ですよ志の<笑>さん超えました過去市ですよ手<笑>数の多さ、はいはい、食べ物だけじゃなくて飲み<笑>品数の多さ、はい、圧倒的距離 <笑>あの疲労感も含め労感も含め大阪から5時間移動するたびに飲み物飲んでたからプレッシャーみたいなのとか貴重な体験させてもらってるなラスカラさんにとれたかって意味じゃ多分すごいと思うんで<笑>マジで助かりますじゃチャン完食しましたすごい これ頑頑張張りりましたすぎました過ぎてます<笑>今日は持ち帰りできるんでいろんなもの頼んで一口ずつぐらい食べていただいてあとは持って帰っていただければいいかなと思ってたんですけど完食する品が出てくるとは思ってなかったんですけどもうちょっとそれぐらいは<笑>この時点でなんだかんだ2人とも今日一日で6キロぐらいは何かを摂取してますねそうです体重の変動が怖い<笑>いやでも逆に言うと楽しみ 仮に僕が大食いじゃなくて逆だったとしたらこの企画絶対やりたくないですよね<笑><笑>絶対くないです。それを分かってくれる視聴者さんがいたら嬉しいな<笑>今横で食べてて、はい、大食い素質みたいなものはあると思いますよーあの僕らも大会とかなんかあのきついところからいかに食うかっていう頑張りなので、はい、きついけど 頑張ってるっていうことができるってことは、コれとしてはあるんじゃないかなと思うんですけど。わぁ、うしい。言ったら、今日、あの水の量だと、まあ、一日で無理やりデトックスした後に、回復食なしでこれ食うみたいなことすんそうなんです多分、普通の健康状態ではない気が。 この時間のガツは全然美味しいしお腹余裕なんですけど飲み込めないですね油<笑>脂的に最初に食うべきだったねああ10万とかもありますもんうんちょっと僕最後はあの味噌汁なんですからこれいただいたらもう完全に僕は完食ですねはい返しに元気もないですねはい<笑>すめません。い<笑>いただきます 完食です。では、やすかさん、はい、完食、はい、いありがとうございます。あります。ごちそうさまでした。ちょっと残った分は持ち帰りして、はい、責任持って食べて何キロ太ったかっていうのをそこはし、ね、<笑>たいと思います。自信持ってチンしても美味しい料理なので、ああよかった嬉しい。はい、もうぜひ持ち帰って楽しんでください。はい。 あ, ーありがとうございました本当にありがとうございましたちなみにはい、今払って何分目とかってあります正直言っていいですか胃だけで言ったらもう、はい、言ってないと思いますねええ、はい、<笑>無理一生勝てん一生勝てん、<笑>一生勝てんこの人にはいやきついっすよ ね, きついっ す, ね<笑>すごすぎるじゃあちょっとタッパーに包んでそうですね